東京の日野市を中心に活動しております。市外県外は多分県外に出るのがそんなにない私たちですけども、肌の元気祭りさんの楽しさ、そして皆さん見てる方々の温かさ、それに惹かれて一生懸命来ました。一生懸命最後の演をさせていただきます。超人数でファミリー連でございますが、することなく笑顔だけは他の連には負けておりませんと思っています。ぜひぜひ 手拍子とですね、温かい心、笑顔そして足踏み、足拍子そしてシャッターをいっぱい切っていただければ踊り子も笑顔でお返しさせていただきますのでぜひとも応援のほど何卒、何卒よろしくお願いいたします。<笑>ほっま右。 踊り子を構えて。 すぐだ。<音声><音声><音声> TAKE UP TAKE 今ますそしてこの熱いいい足を運んでただき、こ本当にありがとうございます。短い時間ですから手拍子足拍子で踊り合いにくするいおさランプのサポートをご覧ください こんな小さいいファミリーでございますただ皆様とこの4分のちょっとこの時間でも楽しい時間が過ごせたと思いたいです。今日は温かいご戦、本当に本当にありがとうございましたいまはっでしょ